えー、ということでと、まあ、早いもので皆さんこの筑波大学に入学して、まあ、1か月ほど経ったと思いますでまあ線形台数の講義の方は相変わらずあの、まあ、非常にゆっくりやっておりましたけれどもまあ連休も明けてですねあのだんだんこう行列のあたりに差し掛かってきますので今日あたりからちょっとあのスピードアップする。 かもしれませんがということになるかもしれませんが、まあ、ちょっとあの、もしあまりにもついてこられなさそうだったら、まあ、あの授業の後にでもあのいろいろ教えてください。で、一応、あのまあ、時間の都合で省略する部分も あ, のありますけれども、あの毎回あのアップロードしている僕の講義ノートの方には、あの僕は本来、こう授業をしたい。 内容ですね授業したかった内容というのを例えば定理の細かい証明とかそういったこともなるべく詳しく書いてあのおりますの で, で、まあ、皆さんそのある部分については各自で復習してもらうことになるかと思いますが、まあ、分からない部分があったら適宜あの僕の講義ノートなどもあの参考にしていただければと思います。そそそれでま、えっと、まず今そうです、ね、じゃあそろそろ始めましょうかこうか あの前回から複素数に入っているわけですけれども、あのまずあの前回 の, あの講義の補足をしたいと思います。えー、と実は、えー、と前回の講義の最後の方であので、複素数の絶対値の定義を書きましたけれども、えー、その中で、ですね実はまだあの授業で説明していないことを書いてしまったので、一応それだけちょっと補足しておきます。と これから書く内容は前回の講義で書いた内容ですので皆さん適宜ノートを見ながら思い出してください。えっと前回ですね、えっと、不調数 A プラス BI の絶対値の定義として えー、この Z の縦棒ですね、これを、えー、と実部の2乗プラス、えー、虚部の2乗で定義しますと、えー、書きました。で、えーと、問題はこの次で、あのこれが実は、えー、と Z とそれから Z の複素協約の席になっていますということを話したんですが、あの後からちょっと気がついたんですけれども、実はあの、 えー、と複素の席というのをまだじこの授業で定義していませんでしたので、あのここの部分はまた後でですね、あのあの複 素, 素の席を定義したときにあの皆さん復習してほしいと思いますでこ。ここはちょっと未定義でしたので、えー、すいませんでした。一応、あのー、そのつもりであのこれから話を聞いてください。以上があの前回の授業の補足です。でえー、と これについて何か質問などありますかはい。それでは、今日はその複素数の絶対値の続きからいきます。で絶対値の次に、教科書ですと、11ページの真ん中にある図 1.8 のすぐ上の行なんですけれども、変革という言葉が出てきますので、その定義から始めましょう。 であの前回の授業でやりましたようにあの複素数というのはその、まあ、平面上のベクトルと対応づけることができるという話をしました。でえっと、実はその平面上のベクトルというのはあの、まあ、平面上にはその x 軸と y 軸を取りますからその x 軸とま あ, ある角度をなしているわけですね。でその角が実はその複素数を考える上でいろいろ役に立つという話を一応これから説明します。 でまず、えっと、複素数。えっと、A プラス BI という複素数があったときに、この変革ですね。変革というものを考えまして、で、 これをまず記号で、まあ、このように書きます。で、arg と書いてですね、これは何かというと、あの変革のことを英語でアルギュメントと言いますので、まあ、このアルギュメントのまあ略で、まあ、こういう書き方をします。まずは記号ですね。記号の定義。で 次にその意味を説明します。でこの複素数 Z の変革の意味なんですがで、この Z に対応する1ベクトル。えー、と今の場合ですと、これ実部が A で虚部が B ですので、この複素数に対応する1ベクトルは AB というベクトルです。で、これが、X 軸となす角。これ仮に、まあ、θ と置きますと、この θ のことを複素数 A プラス BI の変角と言います。 でえー、と実際にその図 1.8 がありますので一応ちょっと黒板にも書いてみましょう。<笑>えっと一応これあの複素数、まあ、複素平面のまあ図を書くわけなんですけれども えーとまあ、よくですね、まあ、いろいろな書き方がありますが、よく、こう、Z と書いて、こう、枠を囲むこうい う, 書きかこう、このように書く場合があります。で、えー、とこのように書く場合には何を意味するかというと、えー、これは、えっと、複素数 Z の あ複素平面ですよと。まあ、それを表す記号として、こういう記号を書く、書き入れる場合があります。まあ、常にというわけでは可能性もないんですが、もしこういう記号に出くわしたら、これは複素平面だと。複素数 z の複素平面だというふうに思ってください。でそれから、次に、今、例えばその複素数 z が与えられたときに、 まずその1ベクトルがどっかにあるとしましょう。まあ、この辺にこう、1ベクトル A と B があります。あ、ちなみにですね、あと、えー、とこの座標軸 の, あの名前の付け方ですけれども、えー、と複素平面の場合、しばしば書かれる方法としては、まあ、X 軸、横軸はこのように書いて、そのリアルパートオブ Z で、 Z、の実部とそれから、縦軸の方は、えっ、ー、と、まあ、imz と書いて、Imaginary Part of z で、の z の虚部というふうに書く場合もしばしばあります。まあ、あの、これも常にというわけではないんですが、まあ、こういう書き方もありますので、まあ、こういう書き方が出たら、あの、驚かずに、こういうもんだと思ってください。で、えー、っと、複素数 a プラス bi に対応する、まあ、1ベクトル ab が、 こんなふうにありまして、これがそのベクトル A なわけですね。で、えっと、一応、あの、複素数の絶対値に関する性質として、前回やった話を復習しますと、複素数 Z の絶対値というのは、実は、この今書いた1ベクトル A の長さに等しくなるということをやっておりました。ですので、これ、この、 1ベクトル A の長さはすなわち Z の絶対値でもあります。そして、肝心のこの複素数 Z の変革 θ というのは、この1ベクトル A が X 軸となす角ですので、一番基本的にはこの角度が θ になります。 でところでですね、その皆さんこれまでその三角関数などを高校の数学で勉強してきて、こう気がついた人はいるかと思うんですが、え実はこの、えー、っとこの X 軸, あ、まあ、今実軸、これ実軸とも呼びます。X 軸もしくはこの 実, 実軸ですね。<笑>と、この1ベクトル A のなす角っていうのは、と まあ、もちろん、これは一つそういう角なんですけれども、あのこれ以外にもたくさんあるということに注意しましょう。えー、と ど, どのぐらいたくさんあるかというと、えー、実は、ここからですね、まず、あの、半時計回りに1回転させて、えー、こ, この1ベクトルまで来たもの、それからまた2回転させて1ベクトルまで来たものも、す、え、べ、ー、て同じように、この角度を表すわけですね。そうしますと、えっ、ー、と、実は、 えっ、ー、と、この、z の変革というのはま、まず、基本的な、一番小さいものがこう与えられた後は、それプラス、2π 分だけの、こう、不定性がある。2π 分だけ、こう、同じ、えっと、同じ角を表すものに、いろんな表し方があるということに気をつけてください。えー、ということで、えっと、ま、このことを書きますと、この z の変革、えっと、アルギュメント of z というのは、 2π の整数倍。整数倍だけいろいろ種類があるということですから、逆に言うと、その 2π の整数倍を除けば、えっと、一つに定まるということですね。えっと、一時的に定まります。 といいう言い方をしますで、えっと、このことをですね、その数学の記号ではどのように書くかというのが、えっとまあ、教科書ではちょっと後ろの方で、教科書ですと12ページの上の方に書かれていますけれども、まあ、例としまして、 例えば、そうですね、あのー、ある Z の変革、この θ が、まあ皆さんに比較的な味見の深い角度ですと、4分の π だったとしましょう。で、えある複素数 Z の変革 θ が4分の π であったときには、この4分の π の プラスマイナスえっ、ー、と 2π ですね 2π の整数倍を加えたものも全部この z の変角とみなすことができます。でこのことをどのように式で書くかというと例えばそうですね4分の π がここですからこの次に大きい変角っていうことはでここから一周して 2π 加えますのでそして4分の 9π もこの z の変角なわけですねで。このことを数式では えー、とこういうですね、3本線の、なんかイコールに1本足したような、こういう記号を使った式をで表します。で、えー、す, あすみません。あ、失礼しました。えっ、ー、と、これに、えっと、カッコして、元パイとこういう、 記号を書いてあの表しますでこの形の式をです、ね、合同式と言いますで、えっと。で、まずこの式の意味なんですけれども、こ の,、えっとまあ、こ の, この記号、その合同っていう記号なんですか、まず読み方から言いましょうか。えっと、読み方はですね、 4分の π 合同これ読み方の一例ですけれども4分の π 合同4分の 9π モジュロ 2π といったような言い方をしますでその意味なんですけれども まずこれ読み 方, です、ね、読み方はこうでその意味は、えっと、この合同の記号の両辺にある4分の π とそれから4分の 9π という2つの値の差ですね。 差はここにありますえっと 2π の整数倍であるということを意味します。で えーとまあ、式自体の読み方は今言ったように4分の π 合同4分の 9π モジュール 2π っていう読み方をするんですけれどもあのもう少しあのちゃんとしたあの文章の作り方もあり文章による合同の表し方もありましてそれをちょっともう順番が前後しますがもう一回書きます と,、えー、と4分の π と 4分の 9π は 2π 予報として合同である。こういう文章ですとこういう言い方になります。これが合同式の読み方、説明の仕方という意味です。 もう一度説明しますと、そのこの場合、その4分の π と4分の 9π が 2π を法として合同であるというのはどういうことかというと、この4分の π と4分の 9π の差ですね。差を取ると、差はちょうど 2π の整数倍になると。そういう意味だということを理解してください。で、まあ、微積分では合同式ってあまり出てこないかと思いますし、あと、 うん、線形代数でもそんなに出てくるとは限らないですかねあのむしろあの合同式っていうのは多分その数学類で2年生以降に学ぶような代数学などであの頻繁に出てくる概念だと思いますので、まあ、あの皆さんにとってはまあそれほど馴染みがなくてもやっていけるとは思うんですけれどもただあの変革を理解するでは上では必要な概念ですのであの一応そこだけ確認しておいてください。 ここま で, で質問ありますかはい。えっとそれからですねあとまず変革をやりましたので今度変革を使って逆にその実部や、えー、虚部をあの表すこともできます。 えー、Z をまあ A プラス BI で表せる複素数とした場合に、この実部 A とか虚部 B をですね、その複素数の絶対値と変革で表しますと、実部 A の方はあ、あの黒板の左側にあるえと図から多分理解できると思うんですが、Z の絶対値かける コサイン θ と。それから、えっと、極 B の方は、z の絶対値かける、え、サイン θ ですね。で、ただし、ここで θ は、えっと、z の変革で、かつ、まあ、変革の取り方はいっぱいあるんですけれども、その中で、特に、えっと、0から 2π の範囲で取った変角ですね。 これを使うと、実部 A と虚部 B の値を、複素数 Z の絶対値と変革を使って表すことができます。で、これを使いますと、この元の複素数 Z をですあのね、あの、その絶対値と変革で表すことができて、Z の絶対値かける カッコの cosθ プラス i sinθ イイというふうに表すことができます。で、これを複素数 z の極形式と言います。で、えー、っと、 A プラス BI をわざわざこの変革を使って表すことに何のメリットがあるのかということなんですが、まあ、予習してきた人はわかるかもしれませんけれどもこれ実はあの複素数 の, あの掛け算を考える上で非常に便利な概念になりますのでそのつもりで後との話を聞いてください。 とりあえずこの曲形式に関してはいいですか。はい、じゃあ、えっ、ー、と、いよいよその複素数の四則演算に進みましょう。 複素数の四則演算なんですが、まず足し算ですね。足し算もしくは引き算。まあ、下方もしくは減法ですけれども、2つの複素数を用意しましょう。1つ目は Z1 として、これを A1 プラス B1i と。それから、もう一つの複数を Z2 として、これを A2 プラス B2i と。のときに、この Z1 と Z2 の和ですね。えっと、これは、どう定義するかというと、それぞれの まあ、実部の和があの新しい和の実部になってそれから虚部の和がその新しいえ和のそれであ の, あの虚部になりますで えー、と一応その幾何的な意味をちょっと見てみますと Z1 に対応する平面ベクトルをえこれがえと今実物と虚部並びますから A1 と B1 ですねそれからえーと Z2 に対応する平面ベクトルが a と b 2なわけです。で、あ、でこれをですね、この平面ベクトルをそれぞれ、えー、z 1に対応する平面ベクトル v 1としておいて、それから z 2に対応する平面ベクトルを v 2 と, と、フォークと。 Z1 プラス Z2。これは複素数の和としてのものですね。複素数ですね。でこの複素数というのは実は平面ベクトルではこの V1 と V2 の和に対応するということがわかります。えっと、こうやって、まあ一応、この例を図で書いておきますと。 えー、と複素平面がありましてで、で、えー、例えばっと、まあ、Z1 ですね、Z1 がここにあって、で、それに対応する平面ベクトル V1 がこんな形で立てられていると。で、それに対して、 えっと、ま、z2 に対応する平面ベクトル v2 が、ま、こんな形になっていると。なりますと、え、実はこの v1 と v2 の和となる平面ベクトルの位置が、実は複素数では、z1 プラス z2 になるということが言えます。ですので、ま、非常に、その、ま、平面ベクトル 複素数の対応からすれば自然な定義になっているということが分かると思います。えー、まあ大体足し算はこのぐらいでいけると思うんですが何か質問ありますか じゃあ次に掛け算をやりましょう。えっと、情報と言いますけれども、んと、先ほどと同じように、Z1 を A1 プラス Bi と置きまして、えっと、で、これは先ほどの極形式で表しますと、 表しましたときに、その Z1 の絶対値を R1 としましょう。でそれから変革は θ1、えー、としましょう。ですね、極形式はこのような形で表されるものとします。えー、と、次に Z2 の方は、まあ、先ほどと同じように A2 プラス B2i で与えるんですけれども、 その絶対値は R2 としましてその変革のうち 2π0 と 2π の間にあるものですね変革その0と 2π の間にあるものは C2 としましょうこういう形での2つの複素数が与えられているものとします でこのときに Z1、Z2 の積の定義なんですがまあ基本的にはそのうんとまあこの式をですねこの 愛、まあ、をなんか、あのー、別なものと思ってこの式を展開することにします。これを順番に展開していきますと A1、A2 結果だけ書きますから A1、A2-B1、B2 というのは実分になってそれから虚部の方は A1B2 プラス a 2 b 1はいまあ、こういう形の複素数とします。で、とこれ展開したときなんですけれども、その i の2乗が出てきたときには、その、これをマイナス1に置き換えるということに注意してください。でそれでこう、展開を行えば、この形になるというのは各自、 後から確認で、きると思いますで、えー、とこれがですね、そのこの複素数の極形式で表したときにそのどういう意味を持つか、基本的にどういう意味を持つかっていうことなんですが、それをちょっとこれから説明します。 まあ、Z1 と Z2 の積をまあ極形式で表しますと で一応、あのー、基本的には、その こ, この定義に、えっ、ー、と、それぞれ、例えばそうですね、この A1、A2、B1、B2 って表せていますから、この A、A 例えば A1 にコサイ cosθ1 を、R1×cosθ1 を代入するとか、それから A2 には、えっ、ー、と、R2×cosθ2 を代入するとか、まあそういった代入を行うことで、 これ極形式で表すことができますが、えっと、少しまとめますと、えっと、R1、R2 を外に出して、それから、え、cosθ1、cosθ2、マイナス、sinθ1、sinθ2。これが、んと、 実部になりまして、それから虚部の方は、cosθ1、ーターワンシー θ 2プラス cosθ1、cosθ2 ーーーーーーー。こういう形で表すことができます。で、多分、あの皆さんは、その、受験に向けてよく訓練をしてきたと思いますので、 あのこの式を見て、こう、パッとひらめくと思うんですけれども、実は、これ、三角関数の加法定理を使って、うまくまとめることができるわけでして、R1、R2 かける、実部の方は、実は、えっと、サインの θ1 プラス θ2、それから、虚部の方は、 サイーーンの θ1 プラス θ2 ということで、こういう形にまとめられます。で、えっ、ー、と、で、ここでその何が、何を言ってる、この式が何を言っているかというと、えっ、ー、と、実は、その、複素数の積は、その、極形式で考えるとは非常にわかりやすいという、 ことを言ったんですが、どうわかりやすいかと言いますと、えー、とまずその積ですね、この積の絶対値というのが、あのそれぞれの、2つの複素数のそれぞれの絶対値の積になります、ねで。それから この積の変革というのが、実は、もともとの2つの不数の変革の和になります。はい。あ、ごめんなさい、これ、Z2 ですね、すみません。はい、そうです、そうです。ありがとうございます。 これですね、はい、そう で, すですので、どうもこの黒板、下で下がりたがるんですが、ねえっと、絶対値、積の絶対値は2つの絶対値の積で、それから変革、積の変革は2つの変革の和になります。 ここまでいいですか。でえー、とこれがですねそのどういうことを言ってるかというと一応とくどいようですがもうちょっと実例を見て説明しますとその た例えばなんですけれども、えー、2つの複素数がありますと、えー、どうしますかね、Z1 と Z2、まあ、こんな複素数が2つあったとして、で、 この二つの複素数の積はどうなりますかって言われたときには、平面ベクトルとして、次のようなベクトルを考えればいいわけです。まず変革に関しては、この θ1 ーーと θ2 ーーのこう和ですね。だから、まあちょっとおだっぱですけど、おだっぱというか曖昧ですけど、厳密ではないですけど、例えばこのぐらいが θ1 ーープラス θ2。それから、絶対値は、 この、それぞれの平面ベクトルの長さの積ですね。だから、こういうウクトスが、えっと、Z1 と Z2 の積になる。というふうに、こう、変角と、それから長さを平面ベクトルの変角と長さを使って、直感的にこう考えることが、積を考えることができるようになる。というのが一つの例です。 それからここまでいいですかねえっ、ー、ともう一つの例はえっと X3 乗イコール1を満たすえっと2つの虚数えこれを まあ Z1 と、それから Z2 としましょう。で、これは、えっ、ー、と、互いに、えー、あ、これは、そうか、複則役であると。えー、という事実なんですが、多分、 あの受験数学ですと、その、うんと、確か、Z、x3 乗イコール1を満たす、うん、と数というのを、えっと、1と一とオメガ2乗なんていうふうな形でこう表していたと思うんですけれども、じゃなんでオメガがあったらオメガ2乗も出てくるかっていうと、これはあの、この変革を考えると、あのよくわかることでして、 まあ、素底面上に単位円をとります。で、えっ、ー と, えー、と、まあ、そうか、z3 乗イコール一ですか、ね、z3 乗イコール一ですと、まあ、1という実数は、1ベクトルでは、あのこういう1ベクトルになりますので、そうすると、うんと3乗して1になる複素数というのは、一体どんな数かっていうのを考えると、えっ、ー、と、変革が、 これの3分の1。で、えっ、ー、と、長さに関して、絶対値に関しては、えっ、ー、と、もともとこれ、1の絶対値は1ですから絶対値の値は、絶対値は変わらないわけですね。そう単円周上のどこかに、この、z30 イコール1を満たす複数っていうのは存在するということがわかるわけです。で、えっ、ー、と、そうすると、まず、うんと、この、1の変革を 2π と思えば、あの、えっと この z3 乗イコール1を満たす複素数の変革っていうのは、この1の変革の3分の1倍ですから、そうすると1つはこの辺ですね。変革が3分の2倍という、で、絶対値が1の変革、複素数 z1 っていうのが、まあ、1つ、これを満たす。 複 素, 素の一つになるわけですねでもう一つは何かっていう と,、えー、とこの変革にはそのあの 2π の整数倍だけこうあの自由度があるというかあの 何, 何種類もこう違った表し方があるということですからそうする と,、えー、と こ, れこの1の変革は一つの表し方は 2π なんだけれどもこれに 2π を加えたものも1の変革ですから そうすると、1の変革、4π も1の変革なんですね。そうすると、4π を3で割ると、ちょうど、この θ2 イコール、3分の 4π のところを持つ複数が出てきまして、これが z2 となるわけです。で、確かに計算してみますと、この3分の 4π を3倍すれば、4π になると。4π っていうことは、変革は、まあ、えっ、ー、と、 この1の変革にしくなるわけですね。といった感じで実はこういう z イコール1を満たすようなその複素数を考えるときにはその単円周上でその変革をあの例えば今の場合でと3分の1にするもしくはあのもっと一般的に、えー、と z の n 乗イコール1という方程式であれば変革を n 分の1にするとそういった複素数を考えればいいうことに なということがわかると思います。というふうないった感じでその複素数の変革とかですね、そ の, あの絶対値っていうのは、まあ、こういう複素数の積を考えるときに有効であるということを一応押さえておいてください。ここまで質問ありますかはい。それからあと、あの、 えー、と複素数の掛、まあ、け算までやってで割り算に関してはと割り算に関しては教科書にも載っていませんのであのここの時間では飛ばしますけれども一応あの僕の講義ノートの方には割り算の方も書いておきましたで、えー、と割り算もあの同じように、えー、と割る数と割られる数 の, あの、まあ、変革の差ですとか それから絶対値の比を使ってあのうまく考えることができますので、まあ、興味のある人は後で各自復習してください。でそれからあとですねあの最後に複素数の最後に一つだけ あの公式を、えー、と上げておきます、えー、と教科書ですと、うん、教科書の12ページの下半分にコーヒーブレイクという欄がありますのでそれをちょっと書いておきます。 の公式と呼ばれるものなんですけれどもうんと皆さん微積分の方であの指数関数 e の x 乗はもう出てきましたか ?e の x 乗ってやりましたああそうか、物理の方で多分出てきてますよね多分数学よりも物理の方がこ う, こういった話は先に あの勉強して、で、多くの人が面食らうということもあるんですけれども、で、しかも今回は、その、指数関数の複素数乗というものを考えるんですね、e の iθ 乗というのを考えると、えっ、ー、と、これが実は、xθ×i、えー、ンシー θ、えー、になる、等しくなると。 今ただし、まあ、θ は、えっと、コード法ですね。あの、皆さん使っているラディアンの定義、あの、単位での、T、あの、角度なんですけれども、えっと、まあこ、うこういう、あの、公式が、あの、成り立ちます。で、まあ、一見奇妙に思えるのは、その、 指、えー、数関数とそれから三角関数っていうのはそのもともと出どころはあの出所というかその歴史的な発見の経緯は全く異なるんですけれども実は数学的には非常にそのまあ親しい関係にあるといいますかこのような統合で結ばれるような関係がありましてで、えー、と実際には多分物理ですとかそれから工学ではこの e の i ーターて で の, その複数を使ったいろいろなあのですね、記述というのがなされていると思います。で特に、タイコール π のときには、えっと、e の iπ プラス1イコール0が導かれましてこれをオイラーの公式とも言います。これも知ってる人は知ってると思うんですけれどもこのオイラーの 等式ですねこのオイラの等式はその数学の中でもあの最も美しい定理の一つとも呼ばれております。でそれはなぜかというと、えっと、まず一つの理由としてはその足し算とですね、それから掛け算、それから指数関数というその、まあ、異なる3つの演算が一度に1つの式に現れているというのが一つ理由 で, で、あともう一つは えっ、ー、と、ここの一つの等式の中に、その数学に現れる、重要な、あの、要素というか、定数ですね、が一度に現れています。例えば、えっ、ー、と、この0というのは、あの、加法の単位元と呼ばれていて、足し算でいう、うん、まあ、非常に単位、基本になる数ですね。それから1は、情報の単位元と呼ばれていて、掛け算において一番基本になる数なわけです。それから、円周率の π。 それから自然対数の定理である e、それから、えー、と極数単位の i が一つの、まあ、こう単純な式にですね、一度に現れるというのは、えーと、数学のあらゆる公式の中でもなかなか他に例を見ないものです。ということで、あの多くの人たちがあの、まあ、この等式は非常に美しい定理の一つだというふうに、えー、こう言ったりしております。 であの皆さんの中には読んだ人もいるかと思いますがあの小川陽子さんの「博士の愛した数式」という小説がありましてでこれは、えー、と確かそのあの、まあ、天才的な数学者でありながらその交通事故であの記憶を失ってしまったあの博士とそれから、えーとまあ、少年との交流を描いたあの。 まあ小説なんですけれども、そこのお話の中で、この鍵になるえっと場面でですね、このオイラーの統式が出てきていますので、まあもしああのまあ興味のある人はちょっと読んでみていいかなというふうに思います。はい、えっと、ここまでが大体えっと複素数の説明、ひととり。 終わったところですけど何か質問ありますか。はい。じゃあ次に進みましょう。えっと次はセクション 1.4 で。 えー、n 項数ベクトルです。で、えっ、ー、と、一応ですね、その教科書にも書いてありますけれども、と教科書の最初のところでは、うんと、実数からなる平面ベクトルっていうのを考えました。で、 それから、あの、先ほどは今やりましたように複素数を導入しました。で、えっ、ー、と、実はその実数からなる平面ベクトルというのは、その実数をですね、複素数に置き換えても同じようなことをいろいろ考えることが可能になります。ですので、まあ、あの、これから、や、あの、やっていくそのベクトルの話に関しては、その、 実数を並べたベクトルでも複素 数, 数を並べたベクトルでも共通に成り立つ、もしくは議論できるような話題を扱いますので、今は、その、元になるスカラの集合ですね。この k を、という、これを k というふうに表します。k をスカラの集合。これは、 えーとまあ、状況に応じて、その、まあ、実数全体でもいいですし、複、えー、素数全体でもいいと。えっ、ー、と、まあ、もうちょっと数学的にちゃんと言うと、これ、K はあの体と呼ばれる数学的な構造を持つわけなんですけれども、まあ、あの、えー、とこれからの議論では大体実数か複素数全体を考えますので、今、どちらでも考えられるということで、K というふうにあの表しますので、えー、押さえておいてください。 で、一応そうです。それに応じて、その一応 N 個数ベクトルの定義を行います。えっと、N 個数ベクトルは、 まず、A1 から AN というあの N 個のスカラーを用意します。でこれは、K から取ってくるというふうに書きますので、まあ、これ以降は、K から取ってくると言ったら、まあ、実数でもいいし、複素数でもいいし、まあ、そういった集合から取ってくると思ってください。 これに対しまして、えー、とまず、この N 個のスカラーを、まあ、縦に並べたものですね。縦に並べたものを、えー、と形状の 列ベクトルもしくは縦ベクトルと言います。でそれから、まあ、縦に並べたら今度は、まあ、自然に横に並べることも考えられるわけで、まあ、A1 から AN まで、えー、と左から順番に横に並べたものが、形、え、状、ー、の N 項を 両ベクトルもしくは横ベクトルと言いまして合わせて N 項数ベクトルと言います。 通常は、えっ、ー、と、列ベクトルの方ですね。えー、列ベクトルの方を数ベクトルと言います。で、えっ、ー、とまあ、教科書を修正してきた人は、 気づいたと思うんですけれども、あの教科書 の, その記述には、縦ベクトルと横ベクトルという記述しかあのないところをわざわざあの行ベクトル、列ベクトルと書きましたのは、えー、と実はあのこの後行列をやる際に、あの同じようなその数を縦に並べたもの、横に並べたものが出てくるんですけれども、そこではあの行列の行とか、 列といった概念に合わせて、行ベクトル列ベクトルというような言葉をの使い方をしておりますので。ですので、また個人的には、あの。僕自身は、あの、縦横って使い方あんまりしなくて、あの行列という使い方をして。言葉の使い方をしています。ですので、まあ皆さんはどちらでも構わないと思うんですけれども、とりあえず。あのこういった、そのれ、ベクトルを表すときに、呼ぶときに、まあ。行ベクトル列ベクトルと呼んでおけば、まあ、あの間違いなく。 数学の先生には理解してもらえることは確かなと思います。でまあ、一応それを考慮した上で皆さんあの言葉を使ってください。それからあ と,、まあ、と、行ベクトル、列ベクトルを合わせて、まあ、数ベクトルと言いますけれども、まあ、大抵その数学、数学の数学の分野ではあの数ベクトルといったら、えー、と普通はあの列ベクトルの、縦に並べた列ベクトルの方を、まあ あの使ったり、あるいは想像したりします。で、何らかの理由で、ここでは行ベクトルを考えますというときには、あの多分 そ, ういうそのように断る場合が多いと思いますので、一応その辺も注意して言葉を使ってください。えっ、ー、と、それからですね、うんとあとは、えっ、ー、と、数ベクトルなんですけれども、この、スから K が実体 実数数ととか複素数の時ですねえとまあスカラーが実数のときにはまあ実ベクトルという呼び方もありますしそれからスカラーが複素数のときにはまあ複素ベクトルという呼び方もします。 ですので、まあ、いきなりこういう言葉ができてもあまり驚かないでください。それからあとは、えっ、ー、と、成分ですね。成分という言葉がありますけれども、まあ、あの、数ベクトルが、まあ、列ベクトルもしくは行ベクトルで与えられるときに、その、要素、AI ですね。AI を、これを、あの、まあ、 A もしくは A' の代替成分 と, と言います。ということで、一応その数ベクトル、N 項の数ベクトルに関しては、まあ基本的な言葉はこのぐらいあの覚えておいて、あとはまあ忘れたらその都度このページ、もしくは皆さんが今映している、このノートの今のところ。 戻って思い出すというふうにしていけば大丈夫だと思います。はい、ここまで質問ありますかはい。で、えー、とこの n コー数ベクトルに関しましてはあのー、前回予告しましたけれども、あのほとんどの概念は、 以前やりました平面ベクトルと同じように定義されています。例えば、N 項数ベクトル、2つの N 項数ベクトルですね。もちろん、列ベクトルだったら列ベクトル同士、行ベクトルだったら行ベクトル同士で、2つの数ベクトルが等しいという定義は、平面ベクトルの時と同じように、それぞれの成分が互いに等しいということをもって定義されるとかですね。 それから、あと、その、N 項数ベクトルの、あの、足し算と、あの、スカラー場についても、以前やりました平面ベクトルと同じように定義されていますので、あの、ここでは、えっと、板書しての説明は省略します。ですね、各自、えー、まあ、多分対応するものを復習すればいいと思いますので、あの、各自復習しておいてください。で、これで大体、十、教科書で言うと13ページが終わりまして、 で次にと14ページに、あのー、いろいろ和、えー、とワトスカラ倍に関して、えー、成り立つ性質というのが載っています。でえー、と和に関してはうんと、まあ、A1、A2、A3 と A4, A4 と呼ばれる性質が書かれていてそれからスカラ倍に関しては S1、S2、S3、S4 という書かれたその性質が書かれ あの書かれてありますで一応ですね、あのー、教科書の14ページの2行目 に, に、えーと、この時和に関して次は成り立つと書いてあって、それからその下の方にまたスカラ場合には、えー、関してはこれこれが成り立つと、えー、書いてありま す, です。前にも言いましたが、数学の教科書で成り立つ と,、えー、という記述があった時には、えー、これは 成り立つことをま各自確かめなさいと言っているのとま同時だと思ってください。まもちろん、実際に皆さんがあ確かめるかどうかはま皆さん次第なんですけれども、もえ少なくともあの証明がない場合には、あの自分であの証明できるということが書かれてありますので、きちっと理解しようと思ったら、あの各自証明してみましょうで。 えー、と一応ですね、のこの時間では、教科書14ページの性質のうち a 1 の, の結合率だけ、証明の書き方っていうんですか、アウトラインをあの残り2時間でやってみます。ですので、そ れ, それをちょっとあの参考にしながら、残りについては各自で考えてみてください。で、 えっ、ー、と、A1 ですね、どういうことを言っているかっていうと、あまず、えっ、ー、と、ベクトル A と B と C、あ、これはあの、小文字の C で、あの複素数の集合と違いますので、間違いなしでください。これを、えっ、ー、と、形状の N 項数ベクトルとして、たときに、 うんと、まあ結合率ですね。A1 で示すべきことは、A プラス B を先に加えてから C を加えたベクトルと、えっと、その、和の順番を変えても、ベクトルは等しいっていう意味ですね。先に B と C を加えてから、 後から A を加えても、まあ、等しくなると。で、まあ、あのー、非常に当たり前のように見えますけれども、一応そのベクトルの和を定義した段階では、まだ当たり前とは言えません。で、それを証明する必要があります。で、えー、とどうやって示すかっていうことなんですけれども、えっ、ー、と、ポイント、まあ、いや、えっ、ー、と、まず最初にやってみましょうね。まず、 証明は、A と B と C をそれぞれ、あのまあ、成分を使って表しましょう。A はこういう列ベクトル。A1 から AN を成分に持つ列ベクトルで、B は B1 から BN を成分に持つベクトルで、列ベクトルで、C は C1 から CN を成分に持つ列ベクトル。で、まあ、AI とか BI とか、 CI、っていうのはこのマスカラ K ですね。とすると。まずこうやってこの各成分を使ってベクトル ABC を表しておきます。で、えー、とまあここで上がっているその 性, あの性質の証明は そうですね、黒板の高さの都合でこまた左側に書きますけれどもでまあポイントなんです照明のポイントなんですけれどもえっ、ー、とすべてその各成分の 存在に関する性質にちゃんと達しますというのがポイントですで。で、形状の演算というのは何かというと、まあこの K がどこの集合かによって変わってくるわけですが、例えばこの ABC があの実数からなるベクトルであれば、この実数上の まあ、加減上場といった計算に関する性質それから、ABC がこの複素数からなるベクトルでしたら、複素数の加減乗除の演算に関する性質を使って証明するということなんですね。ですから、ベクトルに関するこういう式がですね、いきなり示せないから、じゃあどうするかっていうと、成分ごとに考えて、成分ですと、 実、えー、数の性質とか、もしくは複数の性質っていうのは、まあ、我々すでに知っているものとして使いますので、まあ、それを使って証明するということになります。で、じゃあ実際に証明してみますと、えっ、ー、とまあ、A プラス B を先に加えてから C を加えたベクトルを、あーとこれ成分で表せるんですね。まず A を、 こう表すす成分に表すと B もこの成分を使って表す。で、これにえーとまあ C を成分を使って表すということまあこういう形でこうあの表すことができるわけですね。 でえー、と こ, ここでですね、その各成分ごとにそのどういうあのことが成り立つかということを調べるわけです。そうすると、まあ、ダイヤ成分はですね、ダイヤ成分についてこう見てみますと、ダイヤ成分のこの和を見ますと、まず、Ai プラス Bi を。 加えなさいとあダイヤ成分ですからね先に AI と A1 のダイヤ成分と B1 のダイ B のダイヤ成分を加えなさいと。で、それの結果に C のダイヤ成分を加えなさいと。こういうことをやると言ってるんですね。ところがうんと、例えばこちらですね、このダイヤ成分に関しては、これ例えば今あるこれ実数と考えますと、これ実数の足し算なわけです。 実数を足し算では、あのー、実は、この足し算、和に関する、えっ、ー、と、あ、結合率、えー、と和に関する結合率っていうのは多分皆さん当たり前のように知っているわけですね。ですので、実数の上では、この足し算は、このように。 していいいよということが言えるわけですねこれはまあほとんど当たり前だと思っていいわけです。で、ここが実は重要な点で、実数に関してこういうことが成り立つことを使うことで、これをまあ成分に集めたベクトルにも使えるということなんですね。でゆえに こ, この式は実は B と C を先に加えたものに A を加えたものに等しくなると。というのがここで の, その和に関する結合率 A1 の等式の証明になります。 まあ、皆さん多くの人から見れば非常に当たり前のように見えるんですけれども一応まあこういう当たり前のようなことをあの一つ一つ積み重ねてあのまあ線形代数も理論を作っているということをまあ認識してほしいと思います。と, ということで同じようにしてですねこの他のルールも全部。 あのこの方法で沿って示すことができますのでや っ, とやってみてください。えなお、えっと、僕の講義ノートの方にはこの全部のルールの証明を一応書いておきましたので、えっと、まだアップロードしてないんですけれども、あのーまあ、自分で一つやってみてからあのこっそり答え合わせをしてみるといいんじゃないかと思います。それから、えっと、N 項基本ベクトル これも、あの、変ベクトルの場合と同様の定義です。それから、15ページに行きまして、えっと、A1、ベクトルの線形結合、これも、平面ベクトルと同じ概念です。それから、N 項スベクトル空間、これも、あの、平ベクトルの場合と同じ概念です。それから、最後に、えっと、ベクトルの線形独立の概念も、これも、変微ベクトルの場合と同じ概念ですので、 えー、とここでの説明は省略します。で各自、あのー、復習してください。ということで、一応今日をもって、あのー、セクション 1.4 は終えたことにします。えー、と多分今日のこの次の練習の授業で、N ス数ベクトルに関する練習問題が取材されると思いますので、まあ、の各自、あのーまあ、そこで復習ですとか、それからわからないことがありましたら、 練習の相ア山ア先生や T.A. のスに質問してください、えー、で、えー、と次回はあのセクション 1.5 ですね教科書16ページのセクション 1.5 の行列の演算からあのまた始めたいと思います何か質問ありますかはいじゃえっ、ー、とじゃあ次の 時間の練習も皆さん頑張ってください。今日はこれで終わりしますお。お疲れ様でした。